ただ書けないんかけなとんだ書けないスイー。な<笑> はい、えー、そうベジタリアンとノンベジタリアンっていうのは、はいえー、本日のあちら今日のテーマで、はい、<笑>いや英語は別に<笑>今日のテーマ で, ですよね、はい、ええー、でそうで昨日はそのノンベジタリアンという言葉自体がおかしいっていう話が出てきたので今日ははい、はいえーまあ、日本人が考えるのまずベジタリアンっていうのはどんなものなのかから、うん、はい、はい 一人がのあの生駒先生とか、日あのインドに来る前に、あのインドにみんなベジタリアンだと思ってた。いや牛肉を食べないと思ってましたああ。鶏肉とか食べるかもしれないけど。牛肉は絶対食べないと思ってました。あ<笑>した<笑><笑>じゃあ牛肉は食べますか。あ、もうそれは何でも食べます、ね。え<笑><笑>、<笑>何でもてるやんや。<笑><笑>豚肉も食べますね。<笑>はい、そう。そう 宗教によってうう、ね、違うし宗教の中でもすごい厳しい人もいるし全然ルーズな人もいるしいろいろですよねそうですねあと世代によってもねそうですね、うん、<笑>ここら辺の世代はもう、うん、<笑>自由<笑><笑>うほとんどないからえじゃあ結構ヒンデ教でも牛肉食べる人とかっているんですかえそ、ー、そそののののヒヒンンズズ教徒っていうのもその誰がその 表に入っているのかっていうのもまたその長い話になるんですけど例えば私 の, その親とかは牛肉とか豚肉を普通に食べてました祖父母 も, 外 も, 外もののあ牛肉はあのうちでは作らないけどあのレストランから買ってきて食べるっていうのはあります、ね、特にケャラダ州はよくみんなもうヒンドゥー教の人も食べます ね, そうですね それは普通にその歴史的に見て全然許されていたっていうことなんですかそうですねまあ運動の歴史を 見, 見てもそうなんです、ね、やはりそのえっ、ー、とまあえっ、ー、と、まあ、グプタグプタチですか、うん、800年前くらいあ1200年前ぐらいのもっと前だと思いますがグプタチからがそのえー 牛を食べてはいけないっていう、まあ、法律ではないんですけれども、牛を食べるのが、えー、罪になるわけですよ。よ違法ではないけど罪になるっていう。だからキいわゆるそのキリスト教的なそ の, そ の, あその法律ではなくて罪人になるっていう、うん、線になるっていう考え方が、うんうん、その宗教的な罪。そうなん。 ベーダーとと、かを見ると、まあ、みんな牛肉食べてたってことですシもあったんですシだからそういう紀元前 の, あのインド人は食べてたってことですよね で, <笑>、えー、でもあのもう現代になると食べてはだめということも書いてあるらしいです。そうですね<笑> 同じ人はよか厳しくなるあそれのいろいろ説があってちょっと昨日ちょっと、ね、あの読んでみたんですけれどもあの仏教とやはりヒントの差別あの仏教との区別が昔はなくてああ、うんえー、で仏教というのは仏教はインド の, その仏教というのはその食べてはいけない、えー、肉と食 べ, てあその食べてもいい肉があっ て, で 食, べて、はい、食べてはいけない肉には いいいろろ面白いものがあるんですよね。例えばそのライオンライオンの食べちゃいけないと か, <笑><笑> か, <笑>か食べられるんじゃないかなと思って演技<笑>上のものじゃなかった<笑>逆に自分で殺して食べてはいけないみたいなそうそ う, そ う, そ う, そうあの仏教はお布施でね回って食べるのが普通だったんで、うん、その場合出された場合はありがたく頂戴しましょうっていうふうにはなってるんですね、うんうんうん そのベジあのまたその最初の話に戻るんですけどベジタリアンも多分その日本人が考えているベジタリアンとインド人の間でもベジタリアンもいろいろあるので、うんえー、例えば肉卵牛乳にすると肉を食べる 肉, 肉全部食べられる人はやはりそのノンベジタリアンになるんですけれどもベジタリアンは牛乳は大丈夫なんだけど肉と卵はダメっていう。あのおごベジタリアン うん、その呼ばれるらしいんですけれどもあであ の, 肉あの牛乳えそう、卵は食べるけど牛乳と肉は食べないっていうベジタリアンもあって、うん、なんかラクトベジタリアンっていうのがあるで、えー、そので 3, 3種類あるで、一番上が 上, 上っていうかそ の, その食 べ, 食べ、まあ、一番上っていうかその。 てうの厳しいのがうんなじゃがいも は, ンニンニクはダメあはは大丈夫でなんか体が 腐っちゃくなるからダメみたいな感<笑>、えー、<笑>になるものはいいんですか、まあ食べても、あそれ、あそうそうそう、あの最近見た映画の中には、うん、あの木から落ちない限りは食べないって自分では取らないっていう、なんかジャイナ教の中でもすごく厳しい、あるあるみたいですね。うん、はい、うん、<咳>いった生活をし、うん、まあ最近はねネットで注文すれば。 取ったものなのか落ちたのか。<笑>多分その食園マークとしてベジタリア /non ベジタリアンと書いてあるのはインドだけだと思います。すね、はい、食園マークがあのコマ先生今インドね二、えー、ヶ月ですか三ヶ月？三ヶ月ですね。です食、ね、園、はい、マークに気づきましたか？あの赤と緑 の, と緑のああ赤茶色イナカチャイナイ赤赤赤 赤,、ね、赤, 赤っぽい。 マルノエスでね、はい。あれも六年七年前からあのえ法律上マークがないと あ, あのもの市場では売れないですね。うんうん、あそうなんですね。はい、でインド人はあれは全世界共通だと思ってるんですけどイ<笑> ン, ンドしかないんですね。はい、<笑>最近日本ではハラール、ソフトバクがついてるものは見るようになりましたけど。はいはい ね、このインドのあれは初めてですね。はい。うん、ハラールと一緒ですね。やはり、はい、そのハラールマークと一緒なんです。うんはい、じねハラールはデジノンデジですか。違う違います。ああの肉の、えーえー、殺し方。そう、冷、う、や、ん、し, し方。冷やし方。冷し方です。冷潰し方です。熱かた。冷やし方ですね。の問題。熱や無教的な冷やし方があ、うん、あそれと違う潰し方をするとそれがハラルじゃなくなって。 食べられないああどうやったつ潰ぶつぶしかわゆる水を与えて殺すと か, 追いして殺すとかそうだねいろいろあると思う あ, あとイスラム教のまあ国教みたいなのを言いながら殺す あ, あ, あと こ, うここの首をこを引っ張ってここをこう固くしてで一発でこう蹴るそれだけ素早く殺すだからあれなんですよ<笑>あの ここら辺の、えー、お肉屋さん、その鶏肉屋さんに行くと捌く前に水を飲ませる飲ませてますねそう私もそう、水を飲ませるっていうのを聞いたことがあります確かに首引いてますね、うん、そうですね一番その大きな違いっていうのがですねやはりその、ヴィーガンあのよくその、海外のあの外国の方は インド人はビーガンに向けてそのいわゆるベジタリアンの食生活を送ってるっていうのをう考え出してんですけどビーガンというのは穢れとかの問題がなくてただ食べ る, 食べるもの食べないもの、まあ、臨, 時上臨時上の問題じゃないですかつまりその動物を殺さないっていうことが元となっているんですけれども。もやっぱりあの人たちを見てると 食器も違うものを使うじゃないですか。そ、う、の、ん、同じ食器を使わないっていう家族の中な多分、うん、あの、まあ、家族にもよるんですけど、お客さんが来るとね、ベジタリアとノンで飲むベジタリアンで食器を別々。ああそれは言いますね。やはりその毛刈りの概念じゃないかなと私は思う、うんです。そうそ う, そうだからそのノンベジとベジの家族、ノンベジとベジが一緒にいる家族だったらその料理をする。 鍋とかもう変えるらしいですね。ベージのんべじを料理した鍋は絶対にベージには使えない、うん。うちの祖母もそうしていました。あの、うんうんうん、全く違うあの置く場所も違うんです。うん、まあ置く場所は便宜上なの忘れちゃうから。<笑>う<笑>そうです。ガチャになる。だから絶対その同じ食器を使わないんですよあ。それにもなってましたねた。はい。だからもう倫理上なのか倫理、うん、上で。 ベィーガンになり、ベジタリアンになったのかもともと、なんうなんでしょうね、うん、あまあ宗教、宗教ですね、まあ、まずは宗教から入っておりますーヨーロッパ人も最近すごいベガンがベガンとかベジタリアンが多くなってきてでも、あのー 人たちは多分その健康とか健康志向をうううと、ね、とあと動物をの動物を殺したくないっていうそういう私びっくりしたのが私はそのベジタリアンってけ健康思考の人が多いと思ってたんでベジタリアンの人は勝手に先入観ですけど。うん 言う<笑>じゃないですか、ベジタリアンだけど、お酒飲むし、タバコ吸う人に言うんじゃないですか。 私たちの年代になると、まあ、私たちの世代になる と,、うん、と家族がベジタリアンでも外ではこう内緒で食べる人と 多, 多くなりましたね、はい。政府による調査によると、うんまあ、70% は、まあ、肉食なんですけど。うんうん 30% がまあ、メディテイニアということで、うんうんうん、でも、もっとも…素質て思ってます<笑>本当は…<笑>本当はもう…あの絶対 …70% よりも多いと思います、うんうん、いなぜかというと、こう…宗教的なこう道徳観で、うん、あの…人には言いたくない人がいっぱい食べてる、うんですよ言いたくないっていうことでで、まあ、政府は調査して 時にまあこれは名前とか出ないんですよ。と言ってるかもしれないけど、それでも怖くて言わない人がいるわけです。でってことはまあ大体まあこの間新聞の記事で読んでたんけど、大体本当は80パーセントぐらい。実際は。実際は。インドはベジタリアンの国だっていうのはまあ大きかな。マジです。 でまあ、そもそもノンベジタリアンという言葉自体そう、ね、変な言葉なんです ね, <笑>ですね<笑>あれはインド英語で他の国では多分使われてないと思いま す,、うんまあ、いす英語の辞書というのはあの否定するあの、うん、非非なんとかじゃないですかです、ね、ノンベジタリアンというのは非菜食者ってことになりますでもノンベジタリアン人は野菜を食べてますから逆に<笑>ベジタリアンの人のことを非肉食者 あーで<笑>だから海外ではあの何でも食べるのが普通、はい、だから名前を付けてないんですつけないそ う, そう普通じゃないことに名前を作ってビーガンになりたラックス・ベジタリアンだったり、うん、あー、うん だっておかしいんですよ。だから北を引きたとか言わないじゃないですか。<笑>普通に南って言いいすだってインフレになると、いちその一番最初にその物価が上がる の, その、物価っていうか、その高くなるのが玉ねぎとかじゃないですか。うん、あ玉ねぎとか<笑>と、ベジタリアンが使う、ベジタリアンが使うっていうか、欠かせない、その、品<笑><笑>が使う。 本当にう玉ねぎとジャガイモの値段がすごい不安です、ねね。一気パン。へ、はい、<笑>ー。トマト。トマトね。ト果物もそうですよね。玉ねぎ。肉、うんうん、はあまり変わらないですね。肉はそんなに変わらないですね、うん。ただ肉もだいぶ高くなりま、ね。ます、あ、これ甘い中華。まあでも面白いことに、テレンガナ州ではまああのちなみに。 デレンガナ州が一番肉食の人が多 い, い結果になっているんですけど、えー、デレンガラ州のデルグ語のニュースを見てたら、うん、あと多分デルグ語の新聞もそうかもしれないですけど、うん、チキンの毎日の値段が変わってます。 の新聞だい大体金の毎日値段が入ったりするんですけど、デ、はい、レンガの週はチキンも変ってる。 あ、これ初めて聞きました。新聞には、<笑><笑>新聞にあるかどうかはちょっとまたちょっと分からないですけど。あ、ニューニ ュ, ュースね。はい、<笑>この間見ました。ね す, す, すごいですね。へ<笑>えー、面白い<笑><笑>、うん。今日は晴れのち曇り。<笑>ちなみにチキンが。<笑><笑><笑>そう、私もそう。あ、だっけどニューニュースに出てるっていうのは、チキンっていうのは、うん、あの。 市場のその需要とあれで一つの、うんあうん、まあそのえー、えー、その、えー、需要と供給のバランス で, でバランスでもう決まっちゃうじゃないですか、うん、でチキンとかは鶏肉とかはか店によって違うのかなって思ってたんですけれども、うん、いや店は一緒じゃないですか鶏肉、うん、一, 一緒ですよね一応一緒なんです、うんまあまあ、一緒っていうかその周りにあるその、うん、ええー 店行ったら男も一緒なんだけど ど, どうなんかな、まあ、政治が決めてるのか、まあ、何か教会があっ て, てのその教会が毎日決めてるのか。ああかもし な, いなんか ず、はい、<笑>っと昔の話なんだけど、水族館、日本の水族館、沖 縄, 沖縄だったと思うんですけど、はい、あ水族館であのこのクジラが、ね、で あ, いあ、いて、あって、いて、いや、いてなんだけど、なんか<笑>なんかあってあってでもいいかなって、ちょっと話したら分かるけど、で、クジラをね、こう、えー、眺めてたら、隣にあの、例えば小学生くらいのが来て あ、美味しそうって、えー、<笑><笑>このままの姿を見て。<笑><笑><笑><笑>美味しそうって。芝だろ、ね。だって、あの、水族館でカツオとかの泳いでるじゃん<笑><笑>。めっちゃ美味しそうって<笑><笑>。やはりその水族館のマグロとかロを見て、美味しそうで。あ、思わないで私が思わない。高知県だから。<笑><そ><笑>カツオを見ると、かような。<笑> っ<笑>の<笑>の中に思うマグロとか見てもそまのまのだったら終わらないですね、えーそううん、ですごい凶暴な顔したやつなんですけど、うん、高知県ではそれを た, たきにして食べるんですよ。 なんか豚肉ののさっっぱりししたたた感じみたいいいででで、でめっちゃ美味しいんです、う ん, でなんかこうのにすななか見ても別にねペットとしては。うん 子供の頃はペットあの隣の家にはそのペットとして飼われた鶏、うんえーえー、がいたんだけど、うん、それ、大人になってねあその鶏もしょっちゅう飼わってる時に殺されたのか<笑>って別に話しても、ね、<笑>お座りって言っても<笑>そううそうて<笑>ずっと同じ鶏だと思って。<笑><笑> ずっと美味しそうと思ってたんいう意味でね、あ、可いいとか、まあね、ペ, ットペットのようにその、な、うんあていうん、うん、その、うん、僕, 僕はその声かけてたので、ず<笑><な><笑>っと殺されてたの。 こうトラにとって僕なんかはもう美味しそうな。美味しそそううな<笑><笑>の乗った に, <笑><笑><笑><笑>に見えるんですかかね、ライオンとのい<だ><笑> 全然話がずれてくるんですよ、うん。<笑>ノンベジから<笑>。まあ雑談ってそんな。はい。ということで、はい。はいえー、とりあえずね、今あの二人インド人いるんですけど、<笑>豚肉、牛肉、何でも食べれば食べるでし。はい、<笑>インド人はベジタリアンの国ではないっていうの。<笑>印象が変わりました、ね。<笑><笑> ということで、はい。ありがとうございます。はいじゃあ、じゃあまた。また<笑>